Hello, 大家好我是陆江大家还记得之前有两支影片是我请文当去超市帮我买食材但是我是拿中文给他看他可以知道多少那从前面两支影片呢大家可以看到文当他其实已经知道蛮多的中文所以我就想说是不是可以该给他来一个除了食材以外的买东西任务呢那我们文当可以正式从食材毕业变成可以买到其他小东西那我们文当现在不在我想说等他回来的时候呢叫他顺便帮我买一下东西我这里整理了三家店想要叫他帮忙买东西 第一家是 7-11 第二家是药妆店第三家是大床都各有我想要还有我们家需要的东西不知道我们文章这次有买成功我是觉得应该可以吧因为他感觉进步了这么多文章加油喽我相信你今在急遽今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今も。 前の中国語食材みたいななやつじゃなくて日用品とかコンビニとかで買えるようなものを指示きましたちょっと見たんですけどいやよくわかんないもんばかりでしたね今回<笑>かなり自信がないのでまあ一応頑張っていきたいと思います久々だねこういうのは緊張するな大丈夫かな大ストから攻めていきたいと思います大体ね予想ついてるんで一番最後のやつが大きいっぽいんで ででかかいいじゃないですかあの大きい箒を持ちながら歩きたくないっていうのをダイソーは最後にしたいと思います最初の ASM なんだろうあっいやちょっと綿棒買いますあかわいいトイレに合いそうだなこれも買ってあげよういや結構難しかったな結構45分ぐらいね買い物してたんですけど半分以上はね合ってるんじゃないかなと思います心配ですけど家帰って答え合わせルーちゃんとしていきたいと思います ちょっとね楽しみですけど心配でもあります<笑>じゃあ今から帰りますゃあ帰りました帰りました難しすぎても45分ぐらいずっと染まよってたよ<笑><笑>食材の方が簡単だった食材の方がねイメージがつきやすかったやっぱりねプルちゃんはねまだ中古屋そんな私が思うようにレベル高くないかな い, いやいやいや多分ねこ今回難しかったですよ本当に選択肢が多すぎて なんかあの食材だけだったら食材のどっかから選べばいいんだけどセブンとかだったら食材もあり日用品もありいろんな種類があるから絞りきれなくてめちゃめちゃ悩んで読み方を考えたので最初がなんか啓蒙とかの蒙じゃん「ブー」「ブー」できたのできたらルーちゃん最近ハマってるものはモンブランなんですよいやなのでねモンブランじゃないかと思ってモンブランを買ってきました 当てま す, おーすごいえ、すごいこいつタップじゃ無理と思ったわいやなんかね最後のね文字が分かんなかったの俺は読み方が ロ, モ ン, ブロ、うん、モンブランの集合 語, 語の名前はモンブランですよモンブラン多分もともと外国語からあなんかこう発音が似てるような集合 語, 語の漢字をつけてそ う, そういうことかあたあ、私うそう 如果一个坚持就是这种甜点我一定要这样正正方方的拿着如果有一点斜掉的话我就开始非常的焦虑めちゃめちゃ切れるんですよ例え如の袋の中に入れるじゃないですか人に入れちゃうとめちゃめちゃ自分で後から直してめちゃめちゃ切れながら買るんです買的桌子的福晨私にはまたもう一つのこだわりがあってすぐ冷蔵庫に入れないとあ啊そうそうそう<笑><笑>あもう今今すぐ行きました7的第二个マジで最初分かんなかったんだけど あのモンブランを分かった時に同じ文字が2文字入ってるんですよその時にモンブランブランで最後ニートも読めるじゃないですか、うんうん、だからブラウニーじゃないかなと思ってルーちゃんの好きなブラウニーを立てみました合ってますおーおーすごいすごーい いや、この2つ絶対無茶間違えると思ってたいや俺もこれはねやばいなと思った合ってますよ合ってんだそうこれねめちゃくちゃ美味しいですそう、我在北海道大学交換の時候就非常愛するブラウンに甜点而且我跟文唐海岸距来的る時に文唐好像な一次に買うと無茶会食品は台湾に我本当ねルーちゃんって昔から大好きなんですよブラウンいやよかった<笑>いや、本当すごい私ちょっとびっくりしたモンブランがきっかけになったんですよ本当トにさっきのセメイレブン最後一個これは何でしょう これがね、俺一番自信なくて、アポロのチョコレート。最初の小熊餅乾きはわかんなかったんですよ。熊が入ってる商品を探したんですけど、そういうのもなかったんで、ペアとかも。あと餅餅っぽくて乾いてるもの。餅が乾いたらパリパリになっちゃうし、なんだろうなと思ったんですよ。格好書きのいちご味の餅っぽいのがなかったんで、これはもうね、当てずっぽというか、適当に選んでアポロを選びました。 間違ってますまあまあそうでしょうね<笑><笑>ーグふふふで写真調べてみてや っ, てっちゃうあーーーはコアラそうああ、そうかなんか相性みたいな小雄品感そうかあ、持ち乾きは何なんだろうこの二文字は茎の意味なの。 饼干在日什么里面饼的话呢就是麻鼠的意思所以文到推薦为是干掉麻酢昆布麻茄的衣服是昆布麻茄的衣っ是昆布麻茄的衣服是昆布麻茄的衣服是昆布麻茄的衣服是昆布麻茄的衣ー是昆布麻茄的衣服是昆布麻茄的衣服是昆布麻茄的衣服是昆布麻茄的衣服是昆布麻茄的衣服是昆布麻茄的衣服是な布麻茄的衣服是 私も大好きだよ OK ですありがとうございます那あっそう1個目は俺ドラッグストアの中で一番自信ない綿棒衛生面化粧水をひたひたにしてなんかペタッとするやつあるじゃんあれなのかなと思ったんだけどあれ中国語は化粧面で言うあっじゃあそれじゃないんだよかったよかった、うん、何かがあるこれはよく分かんなくて綿棒しか思い浮かばなかったなぜか間違ってますこの3つの文字を中国語で調べてみ うちにあるなって思ったの「对我的家文章要ナプキン」ちょっと待って私にナプキンを買わせるつもりだったの音でしょいや、分かるけど<笑>ナプキンっていう発想がそもそも俺なかったわカッコ書きは何カッコ書き羽根つき <笑>ねえ、え、でも、はげつきぽくな、この感じ。言われてみれば、そうだけど、いやいやいやいやいや。ああ、むず。そもそも、ナプキンっていう発想がなくて。じゃ、次第、し、第二个。二。刷歯ブラシ。牙があって、まあ、印刷の刷みたいな、まあ、ソル。 歯ブラシなのかなと思ったんですけどうち普通に歯ブラシもあるし歯ブラシを今更買うと思って歯間ブラシなのかなと思って歯間ブラシを買いましたまあ半分半分答えは歯ブラシあ歯ブラシなのういる<笑>言わなくね 昨日の夜歯磨こうとしたらちょっと間違えてふうちゃんの歯ブラシ取ったんですよでそれで見たら毛の部分は結構こうなってるから開たそうなのでふうちゃんの歯が心配で新しい歯ブラシ今日買おうかなと思ってたなのでそれが妻の私さんの愛なんだよあそうだったんだ最初はふうちゃんは自分の直感を信じた方がいいいや、はい、そうかじゃあ次行きます これリステリンま あ, あの口をゆすぐやつ個人的にも欲しかったんでノンアルコールの低刺激のやつ買いました最初はよく分かんなかったので口の水普通に想像したら飲み物か洗うものかなのでドラッグストアでわざわざ飲み物買わせるかっていうことですよ薬用のね口をゆすぐものが正解なのかなと思ってリステリンを買いました合ってます 一瞬だけコンタクトレンズの液なのかなと思ったえでも口でしょそうだから口だからあ違うなと思って外したの下一個はダイソーのマオジンマオジンはね格好書きの方で、まあ、洗面所の手を洗うやつがないのかなと思ってこれにしました合ってますこのマオジンはタオルっていう意味なのまあそれはね結構ね予想ついた正直最初は毛布かなと思ったんだけど、まあ、ダイソーで毛布買うこともないだろうし 次のカッコアに洗面所ってわざわざ書いてあるんでまあ洗面所で使うまあ毛の付いた布だったらまあタオルしかないなと思ってじゃ次行きますはい次は読書用の標籤貼紙じゃじですあ、でますしかもめちゃ綺麗なやつねいつもね、会社とか小学校とかでね使う付箋ってなんかすごい蛍光色の色なんですよねだから蛍光色の色だと結構ダサいじゃないですか で、なんかルーちゃんの文章に「読書」って書いてあったんで読書で使うやつなのかなと思ってこういった綺麗なねシックな色のやつを選びました合ってます合ってるでも私もともとはちょっと動物の頭ついてるやつ方が<笑>良かったのかなと思って<笑>もっとあの可いい感じのやつねそう動物が大好きなので動物の頭ついたら嬉しい最後はサオパーこれは文字見て 大きかなと思いました合ってます。お こうやって掃除ができる。でもこれもこうやらないといけないの、ね？ね、これはこれはもう下がればいいじゃん。一人でがんで下げてこうやればいい。あ、二人でやる先生でやってるの。<笑><笑>ありがとうございます。<笑>当てます。ー休校中七。一二三四五。3 6個は合ってますまあまあまあいいんでしょうえすごいねいやすごいよ本当に<笑>これから食材だけじゃなくて幅が広くフーちゃんにお願いすることはできいやーでもんだよ今回は本当にでも結果的に全部合ってるのかすごいまあまあまあそうだねあとね1個大差で。 買ってきた。何。トイレにいいかなと思って。もう可愛いんだから。うさぎのサボテンでーす。可愛いなと思って買いました。え、これ本当にうさぎだね。そう、うさぎの形したサボテン可愛いなと思って。でも、ぷーちゃんすごい尊敬する。よかったあ、で、絶対、セブン全部間違えると思った。いや、ね、モンブランが解決の糸口でした、ね。じゃあ、次はね、もっと違うものをお願いすることができる。じゃあ、よ、ぷーちゃん。好い、はい、すごい難しいのもの出さないからね、私。 それぐららいいいだったらいいかなとバイバイ。好那謝謝大家